色い色い結局、なんかアーモンドとか、ウォールナッツ自体も、僕ら、ほら、買ってきたら、パッと買えるやんか。なんか身、身を買ってきてるんで、ね、あれね、あそこに至るまでのプロセス、ちょっと動画で見たんだけど、大変なんだよね、<笑><笑>だって、くるみとかって、あれがポトって落ちてる気がするやんか。 でもあれってくるみってさなんか外そここっちにボールみたいなも入てボールみたいなねそうそうそうそうそうあれの外腐るまで待つんだよね<笑>腐るまでちょっと半腐りになるまで待ってでも中はほら防御力固い殻に覆われてるからあの半腐りになったところをウィーンってなんかねでっかいコンテナの中に入れてあのドリルみたいなミキサーで混ぜまくるのよでそうすると あ, のあれするから中 の, そのなな外の身はりかけているところずるっと落ちるでしょでそれをなんかねあのウォーターガンみたいなやつでチゃーって洗ってほいで乾燥させた後にこれどうやるんだろうなと思ったらやっぱりいろいろやり方があってそのねぐるぐるぐるぐる手回しハンドルがついてるなんかねこうこう圧力かけながらね割る機械の中に入れて割るんだよね。でも ああいうのってそのすっごい大規模に農家さんがやってるところもあるけどまあうちの農園には何本か植わってます毎年たくさん取れますぐらいだとそれに向けてほら大規模化はできないわけやんかじゃあどうするかっていうと あ, のあれしちゃうわけや半手作りっぽい DIY っぽいようなああいうのでねあの割るわけよ。 ほんでさそれが見ててそのアメリカ中西部のおっちゃんと思われる人が。 こうやってるの、ハンドメイドやってるの見るんだけどおっちゃんそのエンジン付きの機械に巻き込まれてあんたが「あんたの脳みそかち割られねえだろうな」っていう雰囲気の動画とかがあって私、ね、YouTube でわーって調べたら「何やってんのよ」っくるみがっ て, <笑>てるおっちゃん。<笑><笑>ってなんか機械とさ強引にベルトでつないでてにでその間木のつっかえ棒とかやってるけどこれおっちゃんその木のつっかえ棒 すれたらさそのベルトのやつに巻き込まれたりとかしておっちゃんが危ないんじゃないのかっていうようなのでやってる人とかなんかそういうのがいててなんか自分らが食べてるウォールナッツってほら売ってるやんなんかあれねあれはであれは柔らかい方なんだよねあの日本でいうところの「鬼ぐるみ」ってあるやんあの日本でいうぐるみって言ってめっちゃ硬いやつあれあんま食べないよね 僕らが売ってるくるみってパリって割りやすいやつやが鬼ぐるみってめちゃくちゃ硬いのよで同じようなやつがねイギリスとかねアメリカとかああいうところにもあるみたいなねあれをでああいうの市場に出回れない出回れないけどその家族レベルでとかその地元レベルで消費する量を賄ってるくるみあのバクトリーレベルじゃなくてちょっとあの。 これ自分たちのファミリーで食うぐらいの規模 の, あのくるみ割りの作業みたいなのがあってあのめっちゃ DIY っぽくてねこれを見た時にめっちゃ面倒くさいわけやんかこんなのやってられないんだけどまあこれぐらいの作業はみんなやるんだなとやるんだな と, ああやるんだなとでじかにインディアンアーモンドもしくはトロピカルアーモンドっていうと手割りみんな手割り。 機械化はされていない、うん、あのねみやはこんなそれねそうそうそうそうそれう あ, あのあれえーうん くるみ割りブラックウォールナッツねその向こうの折りぐるみを割ってるあのおっちゃんたちは手作りっぽいいかにも手作りっぽいねあのくるみ割りのねグリグリあれでちゃんとサイズごとにアジャストできるやつを作ってあのこんな感じで割ってますってやってただからこれもねやれると思うのさそのだけどただ問題はここからはいけないのよこの状態からはやれるんだけどめっ でで こ, ここは楕円形になっててこことここをピンポイントでガッて圧力をかけることができればパカッて割れるでそれでめちゃくちゃうまくやってる向こうでめちゃくちゃうまくやってる子供とかおっちゃんとかがいるんだけどあれはもうね中の構造を完全に知り尽くした状態でなたとか石とかでパカンって割ってるんだよねでそれは なんかサイズがまちまちだったりとかね熟度がちょっとまちまちだったりするとなんかうまくいかないんでこれは一回この皮を最低限ここのねこっちとあの横はまあ適当に取ってるけど最低限ここの上の部分とここの部分とねこっちの部分露出しとかないとどうやっていいかねよくわかんない。 水につけてちょっ と, 増 や, かす と, かっえとやれるやれるそれでもやれるそれでもやれるしあの水にかなで問題はこいつらね水に全部浮くんだよそのウォールナッツ<笑>ウォールナッツブラックウォールナッツの皮むきどうやるかっていうんで水にちょっとつけておきましょう。 えー、汚いいい水です、ね、でもいいんですすねもんそのまあバクテリアいっててあれだけどもまあ、そのバクテリアがちょっと分解を早めてくれますん で, で中は傷つきませんからってやってたけどこれ全部水に 浮, 浮くんだよね桃玉なんて海岸沿いにめちゃくちゃたくさん生えてる木なんだけどこれはその水に浮いてその世界中っていうかそのこの辺りに散らばっていったんでしょうそらくなのでその必ず水に浮くので何とも。 <笑>あのなんかネットに入れてねネットに入れてギュッて沈めておけば効くんだと思うけどで最近ねこれが一番最強だなと思ったのが落ちた瞬間の実のまだその何実がまだ乾いてないうちにこの皮をナイフで全部切っちゃう、うん、それが最強だと思った今もう外で処理してあるやつは大体それをやってやる 内部でまだこれ今めっちゃ繊維状になって固まっちゃうと繊維質コ ル, コルク質になってめちゃくちゃ硬いんだけどこの繊維質コルク質がまだ刃物で切れるうちに切ってしまううん。そうするとこの状態に速攻でいくからここまで来るとほとんどくるみと同じ要領で割っていけるっていうそうあのでそういうプロセスを知らなかった ここまラジオペンチでラジオペンチでやるしかないよってやってで結局何が起きたかっていうとこういうとことかこういうとこが豆になってさ「嫌よ」ってなってな何でこれ 風, 風呂がある私なんかヒリヒリするとあ水ぶくれになってるあっ、ま、できてるよしゃあねえな」って言って右手には手袋をしようっていう。